三二一。酸素はどのような性質があったか覚えていますか水素からどんな性質があったかな無色で無臭、はい、狭い方かな、だけどよ逆じゃん。そうそうそう<笑> すごいなはい、9を抜けまーす。あー こうなるんですけどここでできた水っていうのはすごく微量なんですね。 ここまで水が下がってきたと思うんですけど人がなくなったことによってチューブ内の圧力が減圧して下の水槽から水が上がってきました水がねこれ上ってくるっていう意味があるわけよ残、うん、らないで2対1で反動すればこうグンとくるでしょ、うん、そういう意味ね三、二、うん、一。